試合だよイエーイ頑張るぞああみんないいか い, いつも言ってるように大きい面が打てるようになると小さい面は打てるからな安心して試合行ってこいはじめ大きい面面あり2本目大きい面面あり勝負あり切り返し千人、大きい面でまた負けました いや仕方ない相手が強かったいやちょっと待ていいそっちが大きい面で勝てるっちゅうからこっちは言う通りに一生懸命大きい面ばっかり練習してきたんやなのに全然勝てへんやんボロ負けや相手は完全に小さい面打ってきとるそうやろこんな大きい面で勝てるわけないやん誰が考えてもおかしいやんそれともなんか次の試合もまた大きい面でいくんかこれどう責任取ってくれるんや何でいつも大きい面ばかり練習させるんや一体俺の大きい面はいつになったら小さい面に進化するんや とり百秋ぶどう店の動画。 こんにちは百獣武道具店のうがですやってますかお今日は小さい面打ちのやり方とコツについてお話しします小さい面打ちがどうも苦手だって人大きい面打ちも小さい面打ちも両方苦手だって人えー、先生からいつも今はまだ大きい面打ちだけやっとけばいいんじゃって言われてモヤモヤしてる人こんな人はいませんか今日は最初に結論をお話しします大きい面打ちと小さい面打ちっていうのは実は 違う動きです。だから、だから聞いてください。大きい面打ちをそのまま小さくコンパクトにしたからって小さい面打ちにはならないんです。今日の動画では大きい面打ちと小さい面打ちの動きを比較しながら何が違うのかっていうことを説明します。そして最後にはなぜ自分は小さい面打ちをやりたいのにみんなの先生が大きい面打ちをやれとあれほどしつこく言うのか。このあたりについても えー、説明したいいと思います今日もできるだけ分かりやすく説明しますので是非聞いてくださいじゃあまずは足の動きの違いからいきたいんですけども大きいいいい面面打ちと小さい面打ちっていうののは足の動かし方が違います、えー、具体的にどこで違うかというと、えー、みんな思い出してほしいのが基本打ちの足踏み込み足っていう右足からドーンっていく足ね一番使うやつですよ。あの右足を出す タイミングが実は全然違うんですえ。ちょっと説明すると、大きい面打ちっていうのは、振りかぶるときには足は動かしません。そして振り下ろすときに右足を出せば、危険体がバーンと一致するわけです。大きい面打ちでは、振りかぶるときに右足は動きません。止まったまま、止まったまま、止まったまま。はい、ここから振り下ろすときに、今、右足が出ました。 に対して小さい面打ちっていうのは深まえたところから振りかぶるときにもう右足一瞬出さないと危険体が一致しないんです。小さい面打ちははい振りかぶるときに一瞬右足出ます。はいもう出てますね。右足と振りかぶりが同時に行われます。比較してみると右足を出すタイミングが違うことがわかります。 えー、大きい面打ちは振り下ろすときに足を出す。小さい面打ちは振りかぶるときにもう足を出す。これ全然違うでしょう。 っていうとね、こう、ちょっとね、勘のいい人だったら思うかもしれないんですけども、あれれれれと、ウカ店長そう言うけど、素振りや切り返しの真ん中の9本なんかは振りかぶるときに足出してる気がするけど、いい質問です。これ実はね、大きい理由がありまして、素振りや切り返しっていうのは、足の動きよーく考えてみると、あれってね、すり足なんですよ。すり足っていうのは、両足が床から離れない足の動かし方のことね。一方、今、 お話ししている踏み込み足っていうのは片方の足右足が床から離れる動きのこと擦り足の時には振りかぶる時に足を出して振り下ろす時に足を引きつけるこれで正解です今お話ししているのは踏み込み足の右足を出すタイミングが違いますよってことですこれ覚えてくださいじゃあ次は 手の動きの違いお話ししますね。大きい面打ちと小さい面打ち。手の動かし方も違うんですよ。じゃあまずは大きい面打ちは、えー、肩を中心とした円運動って言ったりしますけども、分かりやすく言うとね、大きく振りかぶったら振り下ろしましょうってことなんです。振りかぶったら振り下ろす。振りかぶったら振り下ろす。こ当たり前ですよね。振りかぶって振り下ろす。この振り下ろす勢い。この力を使って強く打つのが大きい面打ちでした。 大きい目打ちは一度手元を振り上げて、そこから振り下ろしていることがわかります。当たり前ですよ、ね。ノートでもそう。はい、はいはい。でもね。小さい目打ちってこういう動かし方してないんですよ。ちょっと聞いてください。小さい目打ちっていうのは構えたところから振りかぶるだけえ構えたら振りかぶる。 手元を上げるここで打つんですこの動きの中にさっきの大きい面みたいな手元を振り下ろすっていう動きって入ってないんです小さい面打ちには手元を振り下ろすという動きがほとんどありません えー、え宇賀店長そうなの気持ち悪い気持ち悪いえ本当？そうだっけなはい、えー、これについては説明が必要だと思いますぜひ聞いてくださいえ剣道極意授けますこの本の中で小林秀夫藩士があ小さい面打ちについてこのように書かれていますえ小さい面打ちのポイントは上げた手元をを下ろさない意識を持つことですえ実際にはねえ少し下がってるのですが手元を下げないことでいち早く相手を打ち手の打ちを効かせることでしっかり打ち切り っっててていいきまますすう風に書かれてます構えたところから手元を上げてここでもう打っちゃうこれが小さく早く打つコツだっていうことですね。 この説明をするとちょっと頭がこんがらがってきましたこういうことですよね宇賀店長ちょっとと構えて振りかぶりだけほとんど手元を下げずに打つんだったらそんなの強く打てなくないただの刺し面だよそうですよね僕もそう思いますここでちょっと刺し面と小さい面打ちの違いについて説明させてください刺し面っていうのは構えたところから同じような打ち方するんだけど剣先がほとんど動かない面構えたところから面を打つ時までほとんど動かない面打ちのことを刺し 面って言います一方小さい面打ちっていうのは同じように打つんだけど剣先っていうのはしっかり振ってるんです動きます小さい面打ちはしっかり剣先を振り上げて振り下ろしていることがわかりますこれがまず刺し面と小さい面打ちの大きな違いですねその上で小さい面打ちの振りかぶり振り下ろしっていうのは 最初にやった大きい面打ちみたいに肩を使って円運動で上げるんじゃなくてこれどうやってやるかっていうと、まあ、極端に言うとね左手を押し出して右手を引っ張ると剣先ってこう上がるんですよね。 極端に言うとよ。こんなにゲオーバーにやらないね。で、逆に振り下ろすときには右手を押して左手を引くと、こういう動きになりますよね。こういう動きをまあ小さくこの辺でやって振りかぶり振り下ろしっていうのを行うわけなんです。だから多分みんなの先生言ってると思うんです。最後打つときに右手の手首入れろ。手首入れろって言ってると思うんです。これはどういう動きを言ってるかっていうと、最後打ったときに手首の下側を縮めて上側を伸ばせ。 っていうことを言ってるんですそれによって右手を押し込んでで小さくてても力強い1本が打るるようになるわけですね今この剣先をね小さい面打ちで動かすのは手元を使って左手を押して右手引くっていうこういう動き使いますっていう言ったんですけどもちろんそれに加えて腕手元自体のこの構えたところから打つここまでの動きっていうのはもちろん 肩肩使使いいいまますすすからね小さい面打ちですけど肩使いますこの時に肩が使えない人はどういう打ちになるかっていうと構えたところからこういう拝み打ちです拝み打ち肩が全く動いてないこういう打ち方になりますからねえこれは小さい面打ちでも肩は使えますそれにプラスしてこの手元でも剣先を動かしますえ今日ここまで見てきたように大きい面打ちと小さい面打ちっていうのは足の動かし方も違えば 手の動かし方も違うわけですだから今こうやって聞いてみると大きい面打ちをそのまま小さくしたからといって小さい面打ちにならないのをお分かりいただけたと思いますそこで大事になってくるのはこの大きい面打ちの動作と小さい面打ちの動作これをねぐちゃぐちちゃゃにしないってことなんですこれがぐちゃぐちゃになる人は大きい面打ちも小さい面打ちもどっちも中途半端になっちゃうんですこれをきっと っちり分けて両方正しい動作でできるようになった人が一番上手です。 じゃあ本日最後の大事な話をしますね。何かというと、わざわざ大きい面打ちの稽古いらなくね問題ですえ。自分がやりたいうち、小さいうちなんだから、なんで大きい面やんないといけないのと、僕も昔思ってました。はい、落とし穴に落ちました。そういう考え方してる限り、小さい面打ちが上手になっていきません。大きい面打ちは絶対に必要です。むしろ必要です。なぜならば、大きい面打ちの稽古こそが小さい 小さい面打ちが上達する近道なんですあれ宇賀店長さっき大きい面打ちと小さい面打ちは全く違う動きだよって言っときながら何じゃそれやとははいいではその説明をささせてください、えー、大きい面打ちが必要な理由1つ目は小さい面打ちっていうのは左足でなんとなくねこれ床を 蹴らなくても打てちゃうことがあるんですよね小さい面打ちだけやってる人っていうのはいわゆるその手打ちになってしまうことがあります、えー、大きい面打ちっていうのは体の勢いを使って左足で床を押して床を蹴って打ちますよねこの足の動きっていうのが小さい面打ちでも必要になってくるんですこの動きを今大きい面打ちで練習してそれを小さい面打ちで使えるようにそのために大きい面打ちを練習してるんです そして理由の2つ目っていうのは大きい面打ちで実は打ち切るっていう傾向をしてるんです小さい面打ちでももちろん打ち切るっていうことは必要です一本になるためには打ち切る必ず必要ですそれを大きい面打ちで大強速 っって言ったりしますけども体の勢いとか、全身を使って打つとかえ、抜けの足とか、斬新だとか、この小さい面を一本にするために必要な条件、これらを大きい面打ちで 稽古してるんです。だから、小さい面打ち上手になりたかったら、大きい面打ちをしっかり打てるようになる。そのことを分かってて、みんなの先生は、大きい面打ちを稽古させてるんです。分かったいかがでした今日のお話は、大きい面打ちと小さい面打ちっていうのは、違う動きをするんだけど、繋がってるから、両方できるようになりましょうっていうお話でした。え僕のチャンネルではこのように、小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。 今日もぜひ遊びに来てください。